今はみんなの元気玉孫悟空最後の一撃わあ、牛屎フォッティングいいかおめえは今死んでる状態だもう一度死んだらどうなるのか知ってるかこの世からもあの世からも おめえは存在しなくなる死ぬなよベジータ大きなお世話だよし行ったたぁーもうよ Still, kill at my. ハッ<音楽><音楽><音楽><音楽> いあ い, ああを い, いつ殺されちがうぞ。うん <cruise> 好走走走走走走走 喂喂挺锁的 有哎 わっきしねえブ ー, ー黙って見てたらいい気になりよってこの全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が成敗してくれる決まった夢なのが惜しいぐらい激しく決まったやっぱし夢でも怖い う<笑>どどうしたことじゃこいつは。 あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かったそのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのですそれでそいつを体外に吐き出したわけかまあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけどそうですね <笑>カカロッい今のうち、ままま、んのちちくうちくううううううううううううううだううううううううううううううううううううう んババカ野郎貴様気をためるどころかふ普通に戻っちまいやがって畜生！死んでた時は全然へっちゃらだったのにややっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気をくちまがしい。 ままいったなさすがにまいった海王神たちでんであの玉でこの状況を見てやがるんだろう聞こえるかこの俺の声が聞こえたら返事をしやがれえ あ, あ、ああ聞こえとるがよし じゃあ、今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこいああの一体どうガタガタ言わずにさっさとしろ間に合わなくなるぞわわかりましたベベジータどうすんだよまだ早いぜドラゴンボールをつかむわカカロット貴様今まで何度地球を救った な, なんだよ急に な何度ぐらいだったかなたまには地球のやつらにも責任を取らせてやるんだでんで待っておったぞ。 これはめせん海王神様もようこそいらっしゃいましたしんしんしんし知しん生んしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんしんし 大家記唔記得動畫嗰陣時看你第一次變超三看看你看看你看看你看看你看看你看看你看 今すすぐですかああの3つ目の願いはさっきの2つ以外はどうでもいい今すぐだベジーター2つ目の願いさブーに殺されたやつを生き蹴らせてくれって言ったほうが分かりやすいんじゃねえかバカめバビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。 それにそれでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れないお お, おめえ結構考えてんだなあっあダだメ だ, めだこのポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした<笑>その心配は無用じゃ。 フリーザのことタッカラプトポッポルンガプピリットパワー う願いを言うがいをどんな願いも三つだけ叶えてやろうタッカラプトポッポルンガプピリットパロ遠い星、地球が破壊され消されてしまいました元に戻してくださいオッケーおやいごようだ。 一つ目の願いは叶えたえ、やったさあ次だ二つ目の願いを言うがいいえっとどう言ったらいいかなピッポターラサリモンポッポトッテラポあの 魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてくださいうんと悪いやつを除いて分かっただが少し待ってくれ数が多いので大変だはいままだかてんでまだ願いは叶わんのか うるさいのそうギャーギャーわめくなホルンがも苦労しとるんじゃお、待たせたな二つ目の願いは叶えられたみんな生き返りましたよベジータさんおベジータの頭の上も取れた生き切ったんだ かったあおめえ極悪人じゃねえって思われてんぞっああらあっあれってブブーに殺されなかったっけああれ何がどうなっちゃったんだろうえっ何だ あったぞごはんやごテんくそを生き切きせて戦ってもらおうってんだ違う始めるぞ用意をしろ元気玉の用意だ